平成28年7月7日、阿蘇市一宮町のカンポの宿阿蘇で、横堀岩戸神楽のヨカグラ公演が行われ、宿泊客や地元の人たちが、郵送な舞を楽しんでいました。このヨカグラ公演は、カンポの宿阿蘇が15年ほど前から毎年企画しているもので、今年度は、 4月から来年3月まで定期的に公演する予定でしたが熊本地震の影響で予定していた6月の公演が中止となり6月18日からの営業再開を待ってこの日が地震後初めての公演となりました神楽を待ったのは伝統芸能として神楽を伝承している 阿蘇市浪野の横堀岩戸神楽保存会のメンバーで演目は「暴れる神々を鎮める真ライと「山田のオロちを退治するヤグモ雲払い」でどちらも熊本地震からの復旧復興の願いを込め力強く上演されましたこの日は七夕で 会場にはさまざまな願いが込められた七夕飾りが飾られ中には地震からの復興を願う短冊もありました残念ながら夜は雲がかかり天の川は見ることができませんでしたが阿蘇市の伝統芸能神楽を堪能した観客からは惜しみない拍手が送られていましたこの横倉公園は来年の3月まで あと12回ほど行われる予定で観劇は無料となっています。